はい、大変オーソドックスなカラーマジックです、えー、こちらにあのお湯ですね、まあ、ほとんど沸騰水と言ってもいいくらいですけど紅茶のティーパックをつけて色を出します、まあ、紅茶の、えー、紅茶に含まれる色素がですね 酸性度が変わると色が変わるというねオーソドックスな実験なんですけど も,、はい、でいいですも思ったよりあんまりいい色じゃないですね、えー、半分に分けといて、まあまあ、同じような色ということになりますねこちら一方だけにレモン汁を注ぐと色がどう変わるかという だけの話です。はいレモン汁を入れたほうが見事に薄くなりました、はい、煮干し持った時に汁があちこち飛んでしまいましたこっち側に入っちゃいましたけどね、えー、薄くなったのが分かるかと思います 色が変わるというものです。ですね。はい、色が薄くなりました。でもカットしてね。紅茶みたいにして入れるといいんでしょうけど。見えにくくなるので。汁を絞っていました。明らかに。レモン汁が入った方が色素が。 色が薄くなったということが分かります